ここんんんにちはこんばんはば「ココアートチャンネルココアートラジオ」へようこそ私がただいま参加させていただいて全国を巡回しております第23回 NHK ハート展の詩を朗読するというココアートラジオ第2回目です NHK ハート展は詩とアートを組み合わせた展覧会です障害のある人が綴った詩に込められた思いを各界の著名人やアーティストが ハートをモチーフにアート作品で表現して全国を巡回している展覧会です NHK 福祉キャンペーン NHK ハートプロジェクトの一環として障害のある人もない人も互いに理解し合い共に生きる社会の実現を目指して開催されています23回目を数える今回は全国から4084編もの詩が応募されました その中から審査で50編が選ばれ、その50編の詩とアートとともに全国を巡回しています。50の詩と50のアートが出会い、響き合って新たなアートの世界を繰り広げています。詩からアートへ。そしてそれをご覧になるあなたへ。NHK ハート展に込められたメッセージが一人でも多くの方に届くことを願っています。会場にお越しいただいた方なら、 ご存知だと思いますが、全会場すべてで撮影が可能となっており SNS での拡散も歓迎している展覧会になりますですので皆さんが気に入った詩や作品があればどうぞご自分の SNS ブログ、Facebook、YouTube などでご紹介していただいて NHK ハート展を多くの人に周知していただけるようご協力をお願いしています そこでココアートチャンネルの企画として恐縮ですが私が50編の詩全てを数回に分けてココアートラジオで朗読させていただいていますココアートチャンネルでハート展の詩を朗読させていただくのは今回で2回目です2回目となる今回も第23回 NHK ハート展の50編の詩の中から5つをご紹介させていただきます今回最初にご紹介させていただくのが愛知県にお住まいの 呂正人さんの作品です。詩に寄せられたコメントがありがとうございますです。深海魚深く沈んだ日はそのままそこにいて生きてる深海魚でも見に行こう続いての詩は 千葉県にお住まいの小型キララさんの詩です。詩に寄せられたコメントは、あのね、お相撲さんね、とっても可愛いいの、頭が。キラね、いっぱい頑張った。頑張ると、いいことあるよ。お相撲、 お相撲さん、キラより、こんなに大きくて、可愛かったよ。パンチとキックはダメだよ。発揮を残った。へへ、キラの勝ち。続いての詩は、三重県にお住まいの小川蛍さんの詩です。詩に寄せられたコメントは、 大掃除。1、放棄。2、窓拭き。3、雑巾。4、床拭き。5、階段。6、パタパタ。7、ほこりいっぱい。8、外の放棄。9、階段丁寧に雑巾で拭く。10、花壇の花、水やり。以上。 朝から晩まで、やつれて、疲れるわ、ふらふらです。へとへとです。これ以上、我慢できないござるよ。汗かいて、拭いて、朝から晩まで。続いては、千葉県にお住まいの奥山静香さんの詩です。 死に寄せられた思いは、実際に心の声に耳を傾けてみたら、うんと、自分はこのままでいいんだよと言ってる気がして書いてみました。心臓の音、心で心臓の音、聞いた。そしたら、 ドキドキが「うん」という言葉に聞こえた私は「うん」生きているんだと何度も聞いたやっぱり「うん」しか聞こえなかったまるで必死に開かないドアを叩いているように 今回最後にご紹介するのは神奈川県にお住まいの小田島キララさんの作品です詩に寄せられたコメントは「学校で金魚を飼っています」「名前は金ちゃんです」「色は白とオレンジで秀はヒレはひらひらしています」「金ちゃんは7歳で 私と同い年です「魂抜ける」「4時間目はオナがすいて魂が抜ける」第23回 NHK ハート展の50編の詩の中から深海魚お相撲 朝から晩まで「心臓の音」「魂抜ける」以上の5つの詩をご紹介させていただきました私自身も NHK ハート展の渋谷展と神戸展に出向いて全ての詩を既に読ませていただいているんですけれどもこうして改めて朗読させていただくとまた違った感覚が湧いてくることがあります自自分自身が本来持っていてい どここかかで忘れてしまったこととか自分では今まで気づきそうで気づかなかったことを発見させてもらったり本当に世の中一人も同じ人はいないけれどもみんな同じ命なんだなってそんなことを改めて感じることができるのがこの NHK ハート展の一つ一つそれぞれの詩だと思っています。23年も開催しているのに 私が絵を担当させていただく今回まで全く知らなかったことがなんかちょっと悔ししいななってそんなことさえ感じました NHK ハート展では第6回と第7回で「世界ハート展」と題して日本人の人の詩に海外のアーティストとか海外の著名人も絵をつけているそんな歴史もあるんですよね。これからも多分 NHK ハート展は続くと思います。 何かのご縁でコクアートチャンネルに出会った皆さんには今後も NHK ハート展の周知にご協力いただいて世の中には様々な障害があるということをいろいろな方に知っていただきでもその中に素晴らしい感性はたくさんあるということも周知していただけたら嬉しいなって思います次回もまた素敵な詩を5つご紹介させていただこうかなって思っています 本当に私の拙い朗読で申し訳ありませんけれども50編全てをご紹介させていただこうかなって思っています次またいつになるか分かりませんが次もハート典の中から5つの詩をご紹介させていただきます今回も最後までお聴きいただいてありがとうございましたそれではこの辺で